演武開演。どうも。私のつれづれなる日常演武さんですよね。はい。そのいうわけで本日は、マミリーマージョの混ぜて食べるパリパリ麺サラダを食べたと思います。なんか上の方に色々乗ってて、その下の方には、なんか、ベビースターラーメンみたいな麺がいるあるんですね。これを混ぜて食べるってことは、どんな味なんだろう気になりますね。サラダにしてはカロリーが高いんですけど、やっぱり揚げてあるのかなでは。チャンネル登録を。 どうかよろしくお願いします準備ででききまましたたはいただきますあんまりする意味ないような気がするからベビーした<笑>上の方の野菜卵子ーきはこれまで食べてきたサラダの同様にシャキシャキやうまみがあって美味しかったです 肝心のパリパリ麺がちょっと食べづらいというのとなんかボロボロ崩れていくのであとドレッシングとかもうまく混ざらないしうんこれあパリパリにする意味があるのかなって思えてしまったのは残念でした肝心の主役がいまいちだったという感が否めませんのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分変ンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします